ちょっと今キッチンが混み合っている今日四人いるからなねー4人で作ることないですもんね あ, かかあ、一回でもあれか玉湯が来てくれたら。はレーコンはホタテの順に入れるあ、でも調味料いい匂いごま油匂い調味料いい匂い もうね、<笑>大丈夫よごめんなさい素直な感想だったんですけど正気にもいい匂い<笑><笑>ごめんなさい<笑>ごめん